月が綺麗ですねあなたに熱、ね、風らしい恋物語でラブなハートをお届けしますどうぞお楽しみくださいはい、杉岡県沼津市からやってまいりました沼津熱風ワイトでございます 次初参加ですがこちらの方のこのファイナルステージでですね踊らせていただくのを大変光栄に思っております、えー、沼津ねプーまイとの恋物語、えー、こちらの方でですね皆様のご声援でこの関東の出雲さんで恋が常時するようにご声援のほどよろしくお願いしますそれではまいります時は昭和 黄色く丸いお月様心も満ちる満月の夜本調流し今宵の月とともに。 旦那と本町小町の恋物祭の始まりはまりろろしまいものともになま夜の明るさよりの想像ってうれしい ペアダイスでございます。 完成です。 この思いがか津うま方の夜風の優しさや」「ぬかぬあたり」「次もほ う, ほう恋の駆け引きすいたも」「負けて悔しいし」「さしありもシャンシャン」 アワンスリーござい。 Whoa.、Yeah. t h e y p s a b o o